第5回、内容のない動画。暑いね。暑いっすね。内容のない動画。内容ないね。うん。あのー、先ほど教育決まりまして、何を話そうか全く考えておりません。本当にノープランでやってるね。うん。いやー、それにしても、この動画シリーズ初めてじゃないですか。隣に女性じゃなくて、男性なの。そうだ。横山さんからの。 アイビーさんからの俺かありがとうございます心は女性です心は女性<笑>心は女性<笑>ちょっとくて頭変なんだよね暑くてうんでもなんか雑談的な動画発信ってやるのってさ、うん、あれか HST ラディオああああった懐かしい 最近復活しようと思ったんだけれども最初にゲスト誰呼ぼうかなって思って誰も思いつかなくて結局悩んでその結果動かせないでいる今日この頃<笑>あれベーカーさんとかって出たっけベーカーさん出てないし連絡先知らないし今日会う予定なんから聞いてみようあーやばいことなりそうまともに話せなかったの10の質問の回があるからね ベーカーさんと確かまだ3回ぐらいしか喋ってないご本人。あ、にあ人王の会と納得パーティーと交流会ああそれだけでもね何回接しても変わらないですよ彼はほう<笑>何回接しても変わらない本当<笑>ねベーカーさんベーカーさんってたんちょっと楽しみだな、うん どうなりますかねと言いますとあの今日これから人狼のね顔合わせみたいなのがあるんですよ。だねー。俺そこで初めてリーちゃんとね。嫌だな。やだ な, やだな。会いたくない。もう嫌だ。な何が嫌なの？え。あの子は。いや。なんていうか。まあ高校ないのは。 いわゆるクローヒ的なあれこれを知っているあたりですとか あ, あやりにくさはあるよね超絶、うん、やりにくい、うん、俺もだってあのムーンさんの学生時代知ってるからちょっとなんか動画一緒のやつちょっと身内ネタ出ちゃう感がある俺もなんか向こう本名言っちゃった。るあしか<笑><笑><笑>もダモースでやっちゃった。 あー言いやいにくいんだよね本名とか知ってるとああなるなるうんりーちゃんのこと本名呼びそうだ、ね、もう俺いつもそれで呼んでるもん、うん、動画だからもうそれこそ人狼の時とかすごい心配、うん、俺普通に言ったんじゃないかなって、うん、いやでも言っちゃうだろうね、うん、言っちゃうだ絶対いいわ尋常7丁場だからね1時間か2時間くらい、うん、それが3 0 0ぐらいでしょ、うん 今日も、なんか緊張中だわーうんガチ性も高いかも怖いんだけどガチでね怖いねちょっと枕をやらなくていいの枕はちょっとしばらく封印で<笑><笑><笑>なんかこ、こういう風にやってるイメージだったてうんまあ内容のない動画はあんな感じですかねホントに内容うまく外れてる、うん何だね今日は目に鳴らしましょうみたいじゃなくてだってないもん あの、ツイキャスみたいなそうですねツイキャスなんてあれでもお酒飲んだら何か出てくるだろうって<笑>そんな気分なのもん<笑>一回なんか飲酒の内容のないとかやる飲酒飲酒場だじゃんやばいことになるよ<笑><笑>そうだ実写で飲酒してる映像ないもんな、ねね、いですね結構やばいよ話によったらもう、まあ、俺も人のこと言えないけどね言ったりするから。 最近でもなぁもう少しでいっぱい動画上がるからね宣伝しておらしいです<笑>何の動画かお楽しみに<笑>いんな告知もあるの僕は知ってるんだけれども、うんうん、まあはい<笑><笑><笑>っていう感じの動画だよねちょっとあのー、コメント差し控えさせていただければなって思うんですけれども<笑>そうね暴動が起きるような動画かもしれないから暴動ね いにしても暑っ久々に暑いんじゃないですねあと最近雨とかばっかだったのにうん、ええ、あの20度超えてんのかな超えてるでしょうね多分21度珍しいんだよここ最近だと、うん、なかなかないですからねでもさ俺もなんかいや飲酒キャスト俺も一緒にやりたいな俺も飲酒したいないやもちろんそのうち そう、コラボしたらしいだけで飲んで俺なんかこう一杯だけとか、な、うんとかってうガッツリやりたいなって、うん。ガッツリやりましょう。俺もなんか三月後半頃のキャスで、うん、確かね、ビールをね、平均で五缶くらい飲んでるんですよ。すごい。でもう最後の方 も, もうベロベロみたいな。うん、もう楽しいわーっつって。 確か2時間くらいキャスしてた気もあったもんなん、うんうんうん、それ毎日だったしねそうだそうだなんかあの頃のキャスをもう一回見てみたいあ<笑>あの頃結構キャス最盛期だったよね俺ねそうですうね毎日必ず定時にやって、うん、確かなんか閲覧数とかもなんかエグい日あったもんありましたね140名とですかったあったあった何これだったんだよ なんかいろんんんんんんなななな人ととののコラボキャストああささるかかはううがきねねねねそそだだよよ、ねうん、悪魔や、ね、<笑>謎の質問まあそんな。 う久しぶりだな今日そうだねー、うん、あの人5月以来おう美しいお父さん五月、うん、5月に、あのー、待ち伏せされた以来<笑>そうだ<笑>おえっかあれは、うん、懐かしいなもう1回小来たら月末行くんだよねでもいいなあのお、ー、塩祭りだよいいな花火とか出たりいろんな時に「俺そこ休み取んたかったんだよ」うん、休み取るの忘れてた、うん ちなみにまあ職場には仕事といって休みです<笑> 3日ほど休んでよかったまた会えるかもよみんならしいですということでお城祭りねめっちゃくちゃ混むけどねーそうねあよかったら皆さんぜひともいらしてください北海道へということで多分そおそんじ日何でも行ったと思うんだ 予想だけどね、うんうんうん。予想だけど今何分だろう。毎回 時, 時間でやってるからね。七分四十七秒。おお、そ、すごいいい時間じゃん。いい感じ時間じゃないですかね。すごい。うん、ということで多分次回は女の子が帰ってくると思います。次回のゲストはりィちゃんです。いやだ<笑><笑>はないな嫌だ。絶対嫌。だということで5回目の内容のない動画でした。さようなら。バイバーイ。ヘルペークッキング楽しみ。に<笑> ヘルシーい体感時間でも